君死刑ねいやーボロボロだね2年のみんなに見せやった<笑>これを菊水庵菊福仙台名物超うまい僕のオススメはずんだ生クリーム味この人土産買ってから来やがった人が死にかけてるときに見上げじゃ行くでしょう東京観光 それでは、行き先を発表します六本木六本木います、ね。す六六本本木木いい。ね、じゃあ行こっか。 何から見るこれなんてオススメだよヒロインがムカつくんだけど最後派手に死ぬのすんげえ、ね、ネタバレ教えてあげる手出してほらほらほらほらほら一つは環境要因によるステータス上昇おおもう一つ領域内で発動した付与された術式は絶対へ当たる絶対 ゼー！うわあ、お花だ。綺麗うわ。先生、俺は大丈夫。そいつを追って。ごめん、嘘。ヘルプ。どうもすみませんでした、ね。このレベルのジュレがトトを組んでるのか。<笑>楽しくなってきたね。<笑>はい、先生。はい、ユージくん。交流会って。 何あ言ってなかったっけ